レッスン4、エンタングルメント。このレッスンでは、まずはちょっとゲームを例としては、量子エンタングルメント の, の、まあ、バリューとしては話しますけれども、その後、もうちょっと、あの、定量的にエンタングルメントの状態を説明して、それから特別な状態、Bell State とかについては話するんですけれども、 最後には、えっと、量子ネットワーク、量子通信 と, としてはし、量子エンタングルメント資源としてを使うことにちょっと説明します。じゃあ、まずはステップ1。CHSH ゲーム。このゲームには、プレイヤーが2人 と, と審判も1人なんですけれども、この2人、A さんと B さんは協力して、 レフェリーと対局してそれが勝負になります。じゃあちょっとルールとしては説明しますけれども例えばこの設定でまあレフェリーは上のと R のところで A と B さんは下の方なんですけれどもレフェリーがと2つのコーティンビットランダムで選択してそれが0か1かと50 5050の確率で選びますけれども それが、X と Y と呼んで、それが A さんと B さんに送ります。A さんと B さんは、自分のコーテンベットを決めて、と小文字の A と B を呼んで、それが決めて、レフリーさんに戻します。審判さんに送る。で、勝ち、勝負が、X×Y、x る y A, X, or B の場合には、プレイヤー の, の, の勝ちです。もう一つのルールがあるんですけれども、もう一つのルールとしては、ゲーム始まってから、A さんと B さんはメッセージを交換するのは禁止。じゃあ、例、ちょっと見てみましょう。例えば、審判さん、レフェリー が, が、X と Y が0と1が決まる場合には、これ、例としましょう。 じゃあ、x る y 0そして、A さんと B さんの目的は、えっと、小文字の A 足す小文字の B= その0の 目, 目標なんですけれども、例えば、A さんと B さんは0と1に選ぶ場合には、A plus B=1 で、この0、 と1はイコールではないので、A さんと B さんの負け。プレイヤー側 の, 側のと ゲ, ームゲームはこのラウンドで負けました。じゃあもう一つの例にすると、ラウンド2としては、まあ、審判さんはと0と1を選択するまま、A さんと B さんは1 2人とも1を選んで、そうすると、x る y 0 a B イコール0 で、これ、こっちの場合には勝ち。これがウィンです。そうすると、まあ、もう一つの例にすると、まあ、例えば、X と Y は、レム審判さんは1、1選んで、えっと、A さんと B さんは1、0選んで、そうすると、この場合には、両方の勝ちは1になりますので、これも、えっと、勝ちになります。じゃあ、 これがこのゲームを繰り返して繰り返して繰り返しますけれども A さんと B さんはゲーム中ではメッセージを交換するのは禁止なんですけれどもゲームが始まる前に戦略は決 め, る決めてもいいんですけれどもどういう戦略がこれが勝負になるのかでその勝ち負けの率はどのぐらいになるのかちょっと見てみましょう。 例えば A さんと B さんはメッセージ決める前に、いただいている X と Y のメッセージをちょっと見て、返事する小文字の A と B のメッセージを決めること。じゃあ、えっと、審判参加から出てくるメッセージの X と Y には4つの選択肢があるんですけれども、それがもちろん00、01、10と11の4つの選択肢があるんでしょう。 そうすると、まあ、x かける y イクールと、3つのケースには0 と, と 0,0 なんですけれども、と一番下の行だけ は, は1になる場合ですね。じゃあ、えっと、戦略としては、もし、A さんと B さんは、えっと、その、x と y 次第 に, にはメッセージを決める場合には、まあ、そういうふう に, には、あの、ax と, と by で, で, で, で書きましょう。この場合には。 そうすると100、100% かつ戦略は存在しない。まあ、この場合だったら、x かける y は、3つのケースには0なんですが、ともう最後のケースだけには1になるでしょう。その4つの選択肢なんですが、じゃあどうやって決めるんでしょう。例えば、A さんと B さんは必ず0を返す場合には、 a equal to b equal 0の場合だったらまあ、いつも a plus b equal 0なんで、この一番上の行 に, にはっと0 e q u a l 0, 次は0 e q u a l 0, 0 e q u a l 0, 最後の 行, 行だけは1 e q u a l 0ではないのでまあ、3つのケースにはと win と一つのケースだけは loss にする。じゃあ、と三 ケース が, が価値 と, と一つのケースだけは負けになるでしょう。こういう戦略を使う場合には、と価値の確率は 75% なんですが。そうする と, と、これが、まあ、これがすごく簡単な戦略の例なんですけれども、戦略はどれでも決める場合には、どん な, どんな戦略をでもあの立てるなら、この 75% より超える可能性はないです。 これが、まあ、証明はあるんですけれども、今回にはちょっと証明には置いていて、えっ、ー、と、ちょっと、漁師の場合も見てみましょう。さて、漁師の場合だったら、A さんと B さんもま、まだ、古典のメッセージは交換することは禁止なんですが、まあ、さっきにゲームが始まる前に、A さんと B さんは、漁師の状態をシェアすることは、まあ、それが前提として、ちょっと見てみましょう。で、 二キュービットのステートなんですが、A さんと B さんは、一つのキュービットずつ持つ場合には、この状態が、まあ、例えば、00プラス11の状態をシェアすると、ゲームはどういうふうに進むんでしょう。これが、このエンタングル、これがエンタングルメントと言いますけれども、後でもうちょっと説明しますが。例えば、A さんが、 この戦略を立てます。戦略としては、いただいた X のビット が, が0の場合だったら、Z の規定 で, で測定します。X イコール1の場合だったら、X の規定 で, で測定します。この前のステップで説明した、えっと、測定の手法を使うんですが。まあ、そうするとどうなるでしょう。A イクル 0の場合にはそれ が, が A のメッセージを0 と, としてそれが返事をすることはあのプラス1 の, の, の結果が出てくる場合には例えば A、アウトカムの場合にはその測定の結果はマイナス1の場合だったら1のビットを送ること。B の場合だったらこういう規定じゃなくて斜めの規定。まあ斜めというのはそれ が, があの ブロック9使ってそれ が, がと斜めと言えるんですけれども、例えばこの場合には、X の頂 い, いたビットは、Y のビットは0の場合だったら、X plus Z、w ー t e r まあ、ルート2分の、ワールルート2の規定で測定することは、こういうふうにも可能でしょう。この前 の, の測定の説明にすると、まあ、いろんな、なな 手法 に, にはいろんな規定 で, で, で測定をすることは可能だ と, と説明したと思います。じゃあ、えっと、y イクル1の場合には、それが、えっと、それと、とあの 直, あ直行 な, な, な規定で、x-z-x -X のベース で, で測定する場合。じゃあ、こういう戦略を先に立てると、と結果はどうなるでしょう えっと、まあ、B の戦略 が, が、えっと、プラス1の、の、の、と、測定の結果が出てくる と, と、B イコール0 と, とマイナス1の結果が出てきたら、B イコール1のビットを送ります。そうすると、A の、の、と、返事するビットと B の返事するビットは、その小文字の A と B が、が、この量子状態、 の測定の結果次第 に, には、えっと、返事の小文字の A と B のメッセージを決めます。そうすると、価値の確率は 75% を超えて 85% までにはなる。この場合だったらこれがプラス 10% になるんですよね。これが、工程の場合より何かで き, できてるんでしょう。これが量子の状態のおかげで。